こんにちは、こんにちは。NGO 世界を見つめて、えー、会司会進行を務めますダイアログフォーピープル代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭ですそして今回もご一緒していただくのははい、圭さんよろしくお願いします同じく担当させていただきます鎌倉幸子です皆様どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組どのような番組なのか鎌倉さんの方からご説明いただいてもよろしいでしょうか この番組は毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて現地での活動やゲストの方の思いをがっつりと伺うそんな番組です。はい毎回あのゲストの方々をお招きしてその方々が取り組んでいるトピックについてお伺いするんですけれども、はい、やっぱりそれぞれ本当に専門分野ということであのちょっと知っていてもそこまで知らなかったなというような気づきを毎回僕もいただきます。はいはい 私も本当に毎回ですね、本当にいろんな活動がされてるんだな、でいろんな活動がされてるイコールいろんな課題がこの世界中、日本中にあるんだなと、うん、感じながらお話を伺っています。は、うん、はいといととうこでででですねあの前回までは主に海外で 活動をするえ、そうした ngo の方々にお話を伺ってきましたがえ、はい、今回は日本を主な活動地域とされている npo の方になりますそれでは早速ご紹介したいと思いますえ、本日のゲストセカンドハーベストジャパン政策提言担当マネージャーの柴田裕二さんにお越しいただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします あありがとうございますあの僕自身、ですねこの食の問題について、あの一般的な関心はありつつも、なかなかこう深いところまで、世界的飲食がどうなっているのかとか、うん、今後どうした問題があるのかということは知らずに過ごしてきてしまったなということを思ってますので、今日はお話を伺いますことをとても楽しみにしておりましししししたよよろろくくおお願願いいいまますす、はい、は早速なんですけれども、このセカンドハーベストジャパンさんの活動について、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい 私たちセカンドハーベストジャパンはですねあのフードフォーオールピーポーすべ、まあ、ての人々に食べ物をというのをあのミッションとして、えー、活動しているフードバンクの団体になります。でこれはっいうのはですよねあの、まあ、どんな人、まあ、外国籍であろうと子どもであろうと老人であろうとまた 貧富の差とかいろいろあるとは思うんですがそんなことは関係なくどんな人でもまあ明日のその食事を心配することなくこう得られる社会を作っていこうとい う, ふうでことでやっています。はい、でまあ、まあ、このような食品というのは十分あるのでねこれを有効活用しますよということでやって えー、我々の団体は2002年にあの NPO 法人格を取ってあの活動をし始めた日本で最初のフードバンク団体になります。で先ほど伝えたようにその食品というのは十分にあるんですがあのそのフードバンク活動の背景でよくこう注目されるというところですと食品ロスと貧困というふうになってきます。 で今までですね、この普通、生活していると食品ロスと貧困がつながるのかっていうのがあの考えられるというか誤解されるところで、あの一応、そういうあのフードバンク活動の背景にはそういった社会課題はあるんですが、あのこれが密接に関係しているというわけでは実際はないんですね。で、我々 の, そのフードバンク まあ、特に先ほど言ったその食品ロスと貧困のところでもう勘違いされるのはそのフードバンクという活動をすると食品ロスが解決するんだろうというふうに考えてたりとか、まあ、食フードバンクの活動をすることで貧困が解決できるだろうと思ったりするんですがあの実際はあの私たちそういうふうにはまあ少なくともセカンドハーベスジャパンは考えてはいなくてあくまでもその まだ食べられる食品、だけども廃棄されてしまうもったいない食品がたくさんあるので、それを一旦我々が無料で、えー、お預かりして、それをまあ必要としている、えー、15.7% の, の貧困層というか相対的貧困ですねの方々に提供することで、そのマッチングをするということが。 フードバンクの役割だというふうに考えていますし、そのようなあの考えでずっっとやててきいます、うんはい。有効活用できていないものを必要なところに届けるというマッチングということですね。そうですね、はい、あの感覚としては、もう本当、えー、例えばその、まあ、相手がその持ってないから、じゃあ食品を与えるっていうと、そのなんですか、ね もらう側としては恵んでもらうみたいな形になってしまうんですが実際は私たちそういう何か助けようとかそういうふうな感覚でやるわけではなく例えば学校 の, そのクラスの中で自分は消しゴムを3つ持ってるとでたまたま隣にあの座っている子自分の友達が消しゴムを忘れちゃったというか消しゴムがなかったと。 でその時にあのじゃあ1個稼よ俺たくさん持ってるからみたいなそんな感覚であの、うん、我々はマッチングしていくなのでその相手が貧乏だからとかそういうのは全くその詮索もせず考えもせず、まあ、消しゴム余剰であるからお渡しするっていうそのぐらい の, あの感覚でやっていくっていうことでしています、ね、あの次にですね1本、あのー 動画を見ていただければと思います。 ありがとうございいますいや動画を拝見したの僕自身、本当にあの誤解していたというか単純に考えてしまっている場所もあるなと思いました、でまたですねやっぱりあの気候変動であったり人口増であったり食、まあ、って誰しもに欠かせないものなのでこれからもますます本当に注目されていく大事な分野なのではないのかなと思うんですけれどもそもそも、まずこう柴田さんがこのこうした問題に興味を持たれた、うん、え興味関心を持たれたきっかけっていうのはどのようなものだったのでしょうか。うんはい えー、そもそもです、ね、あの私がこう何ですかね、食品を粗末にすることに抵抗がある人間、もともとそういうふうに、えー、しつけられてきたというのもあるとは思うんですが、またそういう抵抗があるのと、その学生の頃からです、ね、あの私、植物病理学という学問を専攻していて、えー、それは作物の病害除のあの研究なんですね。 でがまあ、学生、学部生大学院のときも、まあ、大学院の時はそは海外の研究所の方にちょっと所属しまして、あのそこでもその今後、人口増加が世界規模で起きる中で、食料安全保障をしていかないといけない、その一つの手法として、あの病害虫防状をすることによる収穫量を上げるっていうのがあった。 でまあ、そういうころに触れていたんですが、まあ、日本に帰国してきた時に、まあ、新聞広告で、まあ、フードバンクという活動を日本でやっているというのが知って、えーまあ、土日ですねあのボランティアで関わるようになったのがあのきっかけだったんですねうんで、はい、それが本格的にこうやるようになったのは東日本大震災がきっかけでしてあのそのセカンドハーベストジャパンというところはその ユニークなところは、その食品ロスになる前の余剰食品を本当に大量に集めて、それをまあ被災地に持っていって、生活再建を目指すというか、ですね被災者へ の, その生活支援として有効活用にこうできるような仕組みだというのが、理解できていて、まあ、ここに今、出ていると思うんですけど、トラックに載せているものっていうのはすべて余剰のものなんですね。 でこれを被災地、まあ、私が言ってもは石巻だったので、石巻 の, あの拠点に届けたりして、えー、やっていたんですねで。特にこの時はあは津波での被害が大きかったので、えー、被災しても全員が避難所に 行, くわけではない行けるわけではなかった。なので、あ, のある程度、2階は残あの津波の難を逃れた人たちは、 避難所からその在宅に戻ってしまったんですけど、その人たちの支援というのはほとんどなくなっちゃうんですよね。そんな中でもあのフードバンクという活動の中ではこう十分にこう食品というのを提供できるような活動だったとっいうのがあって、えーまあ、今後、ですね私の方でも本格的に安全安心なその社会構築していく上での一つの仕組み作りというのをしっかりやっていこうと思ったのが。 あの今のモチベーションになっているというところでやってます、うん。ありがとうございます。もともと興味関心がありつつも、こう日本の災害をきっかけにまさにそれの果たす役割に気づかれたということだと思うんですけれども、公共の資産としてもまさにこのセカンドハーベストジャパンさんの活動って非常に大切なものなのではないのかなと思いますが、そのあたりのお話も伺えますでしょうか。はい。あの私たちはそのセカンドハーベストジャパンというものはその公共の資産 で、あるべきだと考えていますでこのフードバンクの活動というかですね、その食の支援の活動という拠点の話もこれからで す, るですが、す、え、べ、ー、てコミュニティのものだと思っています。で、コミュニティの方々のための安心安全なものの資産の一つとして存在し、その管理者として自分たちがいるというふうなあの意識でいます。で 私たち の, その団体の活動の中で、えー、歌っているというか、ですねあの言っているものに、フードセーフティーネットの構築というものと、えー、フードライフラインを強化しましょうというふうなことを2つ言っています。でそのうちの1つのフードセーフティネットの構築というのは、ですね、えー、そもそも災害時のなどの有事や、 経済状態にもかかわらず全ての人がいつでも安心して生活するために十分な、まあ、食べ物を得ることを可能にする社会環境だったり社会システムのことですねを、えー、示しています。で、セカンドハーベストジャパンは、まあ、その食の支援においてもその交番や病院などと同じようなその公共の施設的な存在であるべきだなと思っています。で じゃあなぜ我々がこれ必要なのかっていうところで考えているのが、まあ、私たちの推計に言うと日本で食べることに困っている人は少なくても200万人はいるだろうと。算出根拠としてはこちら出ているように、まあ、あの社会保障人口問題基本調査っていうのがありましてでその中でですね経済的理由で家族が必要とする食料を買えなかったことがある世帯の中で よくあったと答えた人が世帯は 1.6%。よくあった人で、それは日本の総世帯数の5340万3000世帯に対してかけると85万4448世帯。それに平均の世帯人数をかければ、えー、203万3586人という数字が出てるんですね。なので、この方々が少なくともあの困る。 人だろううといいううに考えていますで実際はこのよくあったっていうところでもあの経済レベルはもうまちまちなんですね。で、えー、想像すると多分経済的収入が少ない人たちがほとんどだろうっていうか全員そうだろうと思うんですけど実際は違くて あ, のある程度高所得の方もこの 1.6% に入ってくるっていうのがあの研究の詳細の中にあるんですね。なので我々は、まあ そういうふうな状態になったとしても、一時的であろうと、食、まあのアクセスができないんであればあの、アクセスしていいですよっていう考えで、いますあと昨今、ですねその社会不安というのは増大していて、まあ、非正規雇用者 の, その人口 増,、まあ、増加もありますで、低収入であったりとか、あとは物価の上昇、またよく言われる子どもの貧困とか、いろいろありますよね。 えー、また、えー、タイムリーな話で言えばその新型コロナウイルスもそうです、まあ、いわゆる災害と見なされてきているのでこれによるあの貧困状態というのもあの出てきてくるかな、まあ、東日本大震災の時もあの経済的あの被害も受けた被災者の方が非常に多かったのでそれきっかけで、えー、ちょっと生活が厳しくなった人たちが数多く見られ その中でもあの人間というのは、まあ、の食べていかないといけない、それに次のステップ行くにはやはり食べてエネルギーをつけていかないといけないところで、あのやはりこういうフードセーフティネットが必要ではないかというふうに考えていますで、このフードセーフティネットというのをあの下支えするものとして、まあ、フードライフラインというものの強化が必要だと。で 先ほど言ったフードセーフティネットっていうのは、いわゆるその、まあ、食品を受け取れる場所がこう各地域にあって、そこでみんなが受け取れるような、例えばその交番が、えー、あるように、まあ、何かあったらあそこに行けばいいっていうところをその食事あの、食べ物バージョンでフードバンソリーいうのがあればいいっていうところなんですが、そこへの供給する上で、 通常ですとその商業ベースの流通網というのはもう今出来上がっていると思うんですね。ですがそういうフードバンク団体が使うものっていうのはあの、まあ、市場価値がなくなってしまった、えー、普通の流通には乗らないものを、えー、新たに、えー、使っていくっていうところなので、えー、いわゆるその福祉的流通網の構築が必要だというふうに考えています。 ありがとうございますいや食っていうとあまりにもこう短すぎて考えていなかったところもあるんですけれども、本当にあの命に直結するライフラインとしてどれだけ大切なものかということが伝わってきました。であのセカンドハーベストジャパンさんでは、ですねこうしたこう食と一言で言っても、なかなか後ろにさまざまな背景があるかと思いますが、4つの大きなプログラムをされているということで、そちらをご説明いただけますでしょうか。あの私たちのの活動の中でつつありまして1つは ハーベストセントラルキッチンというかです、ね、キッチンプログラムがあります。これは、えー、路上生活している方々への炊き出しの活動をしていました。でそこからあの発展させていって、えー、今はそのお弁当の配食事業であったりとか、ひとり親家庭へ の, その無料のお弁当の提供という事業をやっています。でえー まあ、私たちの活動の根幹を支えるフードバンク活動というのがもう一つありまして、はい、企業さんから、えー、余剰となっている食品を受け取り、保管して、えー、配送するという活動がフードバンク活動で、これは B2B の活動になんですねで、えー。先ほどから言っているそのフードセーフティネットを構築する中で重要なところがこのハーベストパントリーブというところで。 パントリーというのはそういったあの企業さんから、えー、寄, 贈寄贈された余剰食品を個人の方に提供していく活動になるのと、えー、こういった活動を、えー、広げていく役割をしています。また私が今現在担当している政策提言と発展というところと、えー、フードバンク活動もしくはそういったそのフーセーフティーネットについて の, あのアドボカシーの 企業活動をしたりですねもう一つ今力を入れているのは政府備蓄米の有効活用というところで政府としては農林水産省の管理のもと毎年100万トンの政府備蓄米というのがありましてそれをですねあの 活用できないかというのをあの今までずっと言ってきたところがあります。で、昨年ですね、その担当課とも再度お話しして、まあ、このコロナ禍の中で、食、ま、育、あ、というキーワードをもとに、えー、新たにそのその子育て世帯を対象として活動している団体向けに、政府備蓄米の提供ができるように変えましょうということになって、去年から、 使えるようになってきたっていうのがありますただ、これっていうのは子育て世帯だけなのでそれ以外の困っている人たちにも使えるように、えー、とまた制度回避とか<咳>の方をしていこうと思って、えー、ちょっと頑張っているところですありがとうございます。一言に食といってもさまざまなアプローチがあるんだなということを本当に短い時間にぎゅっと詰めてお話しいただきましたけれども、えー、鎌倉さん、お話伺ってみてどうでしょうか。 はい、いや本当にですねあの、まずこのフードライフラインという考え方、警察があるように、確かに困った時に、その拠点があるということは、まあ、どれだけ生きるために大切かっていうのをすごい感じました、でかつですね、こう一つ一つの活動だけじゃなく、やはりこう政策提言というか、まあ、の柴田さん、ご専門でされてますけど、やっぱり仕組み化しないと、この課題というのは、いつまでも残り続ける中、このセカンドハーベストさん、ここに力を入れてらっしゃるというの、やっぱりすごい大切な ことだなと改めて感じましたはい、ありがとうございますえいろいろご説明いただきましたがお時間が迫ってまいりましたので前半はこの辺で終わろうと思いますで次回後半ですねセカンドハーベストジャパンさんの各プロジェクトそしてこのコロナかですねこのコロナからの取り組みなどについても伺っていきたいと思いますえ鎌倉さん柴田さん次回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれでは視聴者の皆さんもぜひ後半も引き続きご覧くだされば幸いですありがとうございます